おはようございます。とういます皆さんにねしっかりとご挨拶をねさせていただきたいなと思って、えー、今日は朝来ております今日はね市長候補の鈴木哲次こちらと一緒にね頑張って皆さんにご挨拶をさせていただいておりますおはようございます、えーね、おはようございますおはようございますおはようございま す, いま す, いま す, います頑張ってまいりますはい 頑張りましょう頑張りま す, ます皆様の、ね、ご意見しっかりと国に、ねはい、伝えてまいります、はい、実行していきますおはようございますおはようございますおはようございますおはようございますおはよういま真面目に渋谷区の生理に取り組んでまいりたいと思っておりますのでぜひ<音声>ともね鈴木せすじまた区議は藤井隆はい、いらっしゃいしませおはようございます、えー、隣が自民党渋谷総支部推薦の 鈴木哲長候補でございます一緒になってね、渋谷区の癖ね、やっていきたいなぁと思っております。い